どうも540秒後に爆発するどどするドドコで皆さん原神マルチ楽しんでいますでしょうか今日やシューボスに挑戦する時私はソロの方が断然早いのですがマルチでいろんなキャラの組み合わせを試すのが楽しいのでよく野ラマルチで言っていますそこである程度強い組み合わせキャラが分かってきたので紹介したいと思います私が紹介したキャラ以外にも強いものがありましたらぜひ コメントで教えてください。また、今回は稲妻地域までのボスを取り上げるので、ボスの戦闘やストーリーのネタバレを多少含むので、未プレイの方はご注意ください。今回はアンドレアス含む終ボス編です。まず前提として、4人マルチなので行くきなどのサブアタッカーはメインアタッカーに比べて評価が低くなっています。付着に優れていても、放棄 キ, キャラが銃撃で勝ることがあります。また、 キャラクターの凸については星4キャラは6凸まで、星5キャラは無凸まで評価の対象にしたいと思います。なので、勝利の場合は優秀な2凸でなく、無凸で評価するということですね。また、集団火力に優れているキャラやウェンティーなどの集的キャラも評価が低くなっています。それでは早速、第8位から。第8位は新たきイットです。 岩元素のアタッカーなのは行行、ノエルも同じなのですが、中断体制と高い HP 防御力を持っています。また、宵いにやや雷電将軍と同じように時間制限アタッカーなのですが、ヒットストップによって実質的にミートタイムは2秒縮んで約5秒ほどで比較的短いです。元素スキルも CT10 秒で、クレイの20秒に比べたらだいぶ粒子回収しやすいです。ただ、爆発中は全元素、物理体制が下がるので、 迂闊に攻撃を食らうと死ぬので気をつけてください。苦手な敵は弱打竜王です。岩元素体制がきついのと、結晶がシールドを踏んでも敵の下に埋まることがあるので活躍は難しいかもしれません。第7位は雷電将軍です。元素スキルはチーム全員に巻くことができます。雷元素をたくさん巻けるのですが、元素反応の邪魔になる時もあります。そして、 元素爆発はチーム全員の元素チャージ効率を回復してくれるのですが、新たキットのように自前で爆発が回るキャラもいるので旨みがそんなにない場合もあります。しかし、ノエルやナナといった粒子生成が乏しいキャラと組むと進化を発揮します。苦手なボスは雷弱だ竜王。こうしタルタリアです。二突勝利がいない限り、タルタリア第二形態のカウンターを食らうと確実に死ぬため気をつけましょう。 第6位は1凸ベネットです。6凸は、雷電ロボに強いぐらいですかね。このキャラクターは、先の2人とは違って、バフと回復が得意なキャラになっています。汎用性が他のバッファーより抜きん出ていて、迷ったらとりあえずこのキャラで良い感じです。バフを受ければ火力が約 1.3 倍上がりますが、同時に炎元素がキャラに付着するので、敵の攻撃で大ダメージを受けることもあります。そこで、ジと組めば3敗や編成。 自身の炎付着を防ぎながら、炎下地をばらまくことができます。ジンの熟地が187で毎秒2500くらいのダメージが出るので、そこにいる人数が多いほど、ダメージも馬鹿にできません。ただ、ジンの爆発クールタイムの関係上、タイミングが噛み合わない時もあるのですが、またもう一つ強いのが、元素スキルです。単押しは妖怪反応の下地としてとても重宝し、固有テンプで 70% クールタイムが消えて、 最大 1.5 秒ごとに発動できます。苦手な敵は現状いないでしょう。アタッカー運用でもしない限り、味方のサポートが役割なので、火力にこだわるなら炎弱打竜王。炎死にょーらは耐性が高いので注意しましょう。第5位は二突ディオナです。このキャラを使っている人はあまり見ないかもしれません。確かにヒーラーとしては劣るのですが、その分シールドを貼ることができ、弱打竜王に強く出れます。 二突勝利を持っていない人でも、十二分にサポートすることができます。再練の弓を持たせるのがおすすめで、仲間に5秒間のシールドをなるべく持続、なおかつ固いままを保つには、精錬ランク1なら長押しの後、短押しを4回発動した後長押し、精錬ランク5なら長押しの後、短押しを2回発動した後長押しすれば武器効果を余すところなく使うことができます。苦手な敵はアンドレアス、サイレンの効果が出ないので、 サポートするならベネットを使った方が良いかもしれません。第3位はここみです。味方にいるとすごく心強いキャラです。元素スキルは範囲内の味方を回復させ、元素爆発で味方をどこでも回復することができます。また、貫突の祭励の断片を持てば、半永久的に回復オルフでき、放棄キャラなので、銃撃で水元素の下地を撒くこともできます。なので、 このアタッカーと組めばさらに進化を発揮するでしょう。ただ、味方にバフを配るのは苦手です。苦手な敵は水弱だ竜王。こうしたるたりやですかね。近距離で水元素攻撃をするとカウンターを誘発するので注意してください。ここミと同率の第3位はジンです。ベネットと組めばサンファイア。拡散で敵にデバフを巻いたり、元素爆発で一気に回復したり器用です。 また、元素スキルの CT が6秒と短く、元素チャージ効率が多少低くても、爆発が回ります。元素爆発のサークル内にいれば、敵によって付着した元素を剥がせるので、弱打竜王やタルタリアに強いです。ジンは任意のタイミングで一気に回復できるのがここ身より強いです。味方が一気に削れた時に立て直すのが楽ですからね。ただ、このお水かみなり氷元素が味方にいないと、 力を12分に発揮できないので注意。苦手な敵はアンドレアスでしょうか。風元素攻撃は無効化されますが、拡散で火力貢献はできるので、誤差ですかね。第2位は炎アタッカーたち、特にクレイです。はい。私の友達、クレイはボスマルチだと進化を発揮しているようです。炎元素攻撃は燃焼を除く元素反応すべてが優秀です。そして、 時間制限アタッカーのふた親良いミやではない。演費とクレイは常に元素反応のチャンスがあります。特にクレイは付着力が行く脇並みで、下地になることが多く、元素反応のコントロールをしながら火力を出すことができます。また、付着力が高いと、ライデンロボのシールドに強く出れるのでおすすめです。あと、オス戦なので、銃撃やカフカによるフッ飛びが起きないのも、普段より扱いやすいです。ただ、 元素スキルの CT が20秒と長く、マルチの元素チャージ効率の恩恵に預かれない、珍しいキャラともなっています。なのでその分、固有テンプの銃撃による、エネルギー回復にを活かしましょう。反対に、演費は付着力が下がっても、中距離からの付着ができ、元素スキルの CT が9秒と短いので扱いやすいです。また、4突すれば、元素爆発発動時、シールドを獲得するので、 ジャクダ竜王に強いです。炎アタッカーの苦手な敵は、炎ジャクダ、炎シニオーラです。高い耐性に注意。そして、クレイの神髄は何と言っても炎下地を用意できるアタッカーなので、1位のキャラとの組み合わせが強いです。第1位は、カウです。遠くから氷元素の銃撃を放てるキャラで、チームメイトがボスのフェイトを買っている時は、安全に攻撃できます。 元の火力で約2万5千ダメージ。妖怪反応を起こすと約5万ダメージ出ます。数派で火力を約 1.5 倍にするのも良いですね。なので、妖怪を狙うために安定した炎下地を用意する必要がありますね。ベネット、サンファイア、クレイなど、選択肢は多いです。苦手な敵は氷弱だ。氷シニョーラです。風元素と組んで体性を下げましょう。 その後は一方的に高火力射撃できますが、視角からの攻撃に気をつけてください。以上で、おすすめランキングを終わります。クレイはタルタリアに次ぐくらい元素付与が得意なキャラなので、水ズシャンリンの実装が待ち遠しいです。他にも、組み合わせで化けるキャラや、特定のボスに強いキャラがいるかもしれません。ぜひ、遠まい外で教えてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。